次のホールがあれですね白 T だとこの池を越えなきゃいけないんですよねが、今日は赤 T です今日は赤です今日はね、あの茨城県にあるアサミゴルフクラブに来ててで今、4ホール目です そうですねレディスティーで回っててパーはい撮った分まう、あ、ちゃんのイメージ DVD を視聴者プレゼントとなっておりますはいとなっております毎回応募できますのでぜひ、はい、概要欄見て応募もお願いしますします今のところ三点獲得です3 点, 3点そうですね三本 DVD が三本はいイメージ d v d 三本 マークを。っうん、マーク。堀川プロチャンネルの堀上くんプロチャンネルを見て、あの。昨日。最近スライスが多いんですけど、うん。なんかこのボールの位置。で、このマークを左にやると。なんか。 いいみたいなそうですそうですこのマークーん何でもいいんですけどで、マークが見えなくなるとこう残ったもんこういくからスライスするってわかりますよねうんうんうんもう右に残ったのをこういってるんですよはいはいああそれだと見えないもんね そ, うそれだとこのマークが見えなくなるからこのマークが見え る,、ま、見える位置でスイングするおお なるほど。めっちゃわかりやすくて、ちょっとやってみたくなっちゃうね。う南四番パワーカウ4269。行きます。オッケー問題ない。 はい、見えな い, 見えない。まだまだですね。だって今見えなくなったもん。あ, あ、そうなんだ。そう、それを聞こうと思ったの。あこうもうってたやっちまったみたいな感じた、打ってる時に。あ、待っ待って、見えない<笑><笑>やえ。やっぱ、やっぱ、やっぱなしっていうところだけど、そうそうもう振 っ, っ, っ, ってる。<笑><笑>ちょっと戻りきらずでしたけど。はい、でも全然。 グリーンは狙いますね。傾斜こういう傾斜は左に行きやすいんですかね。うん。あやっぱり。長かじゃない。うん。OK、ちょっと狭い。 エプロンカウでちょい手持ち。はい。こういう場合使えないですね。<笑>怖いし。<笑>ブローチで寄せてパー。<笑><笑>寄せてパーしかない。<笑>サンドイッチ。 三十五から40 <笑><笑>弱いか、うん、行ってみよう<笑>行ってみないとわかんないな いいとこですね。真央ちゃんやば い, すい。すごくないですか。やばい。<笑><笑>結構やっとる。すごい。これはちょっと真剣に、慎重に。よし。 一緒に読んでくださいよ<笑>左カップいっぱい左ああ、そうねスライス 自<笑>信しちゃった。しかも結構行ったし。<笑>こういう距離、こういう距離。何？恥<笑>ず<笑>んでいいんか。 まちゃん<笑>すいませんボギーでしたある距離は外のでちょっと惜しかったですねまっすぐでしたね<笑>まあまあまあまあ、まままままだまだまだまだ全然まだ前半戦なのでまーちゃんはいあのー撮影とかのはい まあ、イメージ DVD もそうなんだけど、はいまあ、こういうのもそうでいろいろ撮影とかロケとか経験されて、はい、今までで今までで、うん、はい、面白かった面白かった、うん、面白かったいっぱいあるなだよねこれ、基本面白いもんね<笑> 基, 本基本楽しく撮影させていただいてるんですけど面白かった逆の<笑>面白かった逆の悔しかった悔しかった悔しかっ た, かったあの 去年か、去年撮影した番組のゴルフ番組「芸能人女性ナンバーワン」っていうゴルフ番組に出させてもらって決勝の手前で落ちた<笑>あー決勝戦行く手前でだんだんだんだんこう人が落ちていくんですけどなるほどゴルフサバイバルみたいな感じなのかなみたいな感じの設定で。うん でだだんだん落ちていってで決勝3名までか上がれるんですけど、うんうんまあ、運よく運よくこう上がっていってで最後その決勝の手前でパターを何パットしたのかな3パットか4パットしてもうそこでもプレッシャープレッシャーっていうかもう自分の気持ちの弱さを感じましたね。 なるほどはいゴルフってもう自分の気持ちじゃないですか何かうんうんうんそれがもうめちゃめちゃ悔しくって多分今再放送もちょくちょくやってもらっててしてるんですけどたまに知り合いの方から「めちゃめちゃ悔しそうだったね」って<笑>メッセージ来ます<笑>へえ、うん、それぐらい悔しくって芸能人ってどんな方が出られてたんですかえー、っと、とさささんんんあ、か 秋山、マリンさん、マリンさんと安倍ももこさん、とか出てて。うんうんうん、で、その三名が決勝行ったんですよ。あ今、今、今言った三名。そうです、うんうん、決勝行って。そうです。まあ、ゴルフ前で名前が通ってるもんね。そうです、そうです。うん、そう、だから、まあ、まだまだだなって思って、まあ、まだまだなんですけど。 これからもっとゴルフのお仕事していきたいので、うんうんうん、そこを強めていきかないといけないなって思ったところですまたそういう機会があると思うんでちょっとそこで頑張っ て,、ね、張ってそうまたチャレンジしたいんですよね、うん、まだまだでもみんなうまうま、ね、上手いですよね上手いですやっぱりうう上手くてなんかもう名前がも う, そう可愛いし美人だしうもうスイング綺麗だしびっくりしました阿部阿部さんとかも、うん、プロ みたいな<笑>びっくりしました初めてお会いしたんですけど全然異次元でしたあはははは南5番パワー4 291あ、やばいやばいやばいっていますどうだろうねなんか 広そうな気もするけど帯はない帯なしまあ行って行ってでいいんじゃう行ってみるか、うん、ここは出すだけって感じですね結構難しいですこの間こういう場面で木に当たってワンペナに入ったんですよダブルパンチじゃん<笑><笑><笑> 9番、OK はい、今出すだけでエビ3度目85ヤードアプローチ。 おお。な い, いんじゃない。ナイス。あ、ちょっと奥行ってるけど。まあまあまあまあまあまあ、まあ。<笑><笑>でもね、林の中行って。何しっかり、の、出してのせて。微妙ですね。<笑> あーなんかさっ<笑> やったねしかもちょっと曲がったね<笑>そうあそこたちとなんかチェックがすごいなって思ってよかったー入ってくれてなんかまっすぐっぽいこと言っててさ曲がって入んなかったらさおめえダメちゃうみたいなさ入ったらねもうんでもんでもいいや今視聴者プレゼント4本です四本 4本ゲッツよ し, よし南6番カー5ここに来てやってよカー5はい436ヤード行、うん、いけいけいってますいい感じいいですね赤やっぱり赤いですか<笑><笑> いや戻ってくる。で下っていくから問題ない。うんうんうん<笑>。本当に当たらんな。まあパー5だから。うまく戻ってきた。 っっっかかりったおこれはまたまま良い止まる音しててててね、はい、れれーーーおおちょっとと光、はい、似たようなまた距離ですね。 バーデーチャンス的な距離ですちょっと八番やんがそうですね<笑>最強すぎて<笑>得のクラブに追加したくないんですけどなん、ねね、これはどういった普段、うん、こっちからも見たりしないんですけど今日は見る今日は見るまっ、あ、すぐしっかり行きたいと思います 曲がった、うん、やばいしっかりすぎた<笑><笑>まあまあまあまあこれでいれればやばいやばい入れあー惜しいやばボギーこっからスリーパッとって <笑>スリーパッツってキャー変なとこ名しちゃったそれでもボギーですからねなんか好きな人に変なところ 見, れ見られる感じするあ本当ホ<笑>そんな感じ<笑>感覚としてそれぐらいなんか悔しいあ<笑>スリーパッツ悔しい